ステップ4 spdc つまり自発的 parametric 過法変換英語では spontaneous parametric down conversion と言いますけれどもこれは、えっと、特別な物理的な手法なんでこれが、えっと、ウィルシモツレを作ることですこれが、えっと、ウィルシモツレになっている2つの格子を作る手法なんですこの場合だったら まあ、あの、一つの格子はインプットして、えっと、二つの格子がアウトプットになるんですか。そのインプット の, の, の状態は、緑の矢印とアウトプットは赤い矢印なんで、インプットの状態はこれがパンプと言います。これが強い光の、強いレーザーの光を入れるんで、アウトプットが出てくるのは、あの、二つの赤い、 格子が出てきますが、それがシグ a ルとアイド e r と言います。これが非線形型のクリス a ル、水晶を取るんですけれども、その種類が例えば BBO クリス a ルと言いますけれども、ベータバリアンボレイトのものなんですがまあ、他の種類もあるんですけれども、まあ、とりあえずこれが例として。で、そのパンプの光が、 とその水晶を取るんですけれども、えっと、クリストル に, にを通して、えっと、ある電子 が, がとグラウンドステ t トのところから Excited ステ t トには上がってくるなんですけれども、まあ、こういう図 だ, だったら、えっと、この線はエネルギーレベル と, と言いますが、そのエネルギー が, が, がと下のグラウンドステ t トから Excited ステ t トにはなって、降りてくるときは、まあ、 元 の, のエネルギーレベルに戻る場合には結構あるんですが、それがえっと出てくる場合には、まあ、一つの格子か二つの格子にはなることる。ですが、えっと、インプットのエネルギーとアウトプットのエネルギーはしなければならないのは一緒にしなければならないので、このインプットのエネルギーは、まあ e、E、sub P と言って、アウトプットのエネルギーが、えっと、シグナルのエネルギーと、 アイドルのエネルギ ー, はーと合わせて足し算して、インプット の, のパンプエネルギーはしなければならないので EP e q u a ES p l u EI。さて、これがどうやって使うことにできるんでしょう格子 の, の変更 は, は勉強したことあると思うんですが、これがとキュービット に, に, にはと表示にしましょう。例えば、 水平の変更、これが horizontal の状態を使うと、これが0の状態と表示してて、縦の変更だったら、これが垂直の変更なんですが、これがが1の状態にすることにしましょう。そうすると、斜めの場合には対角なんですが、それが diagonal と言いまして、これががプラスの状態になる。これが、まあ、 斜め、体格に合ってるので、まあ、半分水平と半分垂直になっているんでしょう。さて、こういう変化を持っている格子が、BBO クリストルを通して、どういう効果になるでしょうまあ、それは、クリストル の, のオプティカルアクセスによって、ねあの 変, えっと、変換は変わるんですけれども、 これが、標高の場合だったら、この水平の状態だったら、水平と変更の格子を入れると、変換にして、出てくる2つのキュービットが、2つの格子が垂直の格子になるんです。で、インプットが H で、アウトプットが VV にはなるんです。逆の方にすると、 縦の方向だったら垂直の場合には、インプットの状態も垂直の変更だったら、アウトプットが横、水平変更にはなるんで、インプットが V でアウトプットが HH なので、これも逆の方になるんでしょう。必ず、インプットの ポーラリゼーションとアウトプットのポーラリゼーションは逆のこと状態になります。さて、これがどうやって使って、量子もつれを作れるんでしょうもつれを持っている格子はなるでしょう ?2 つのクリストルを使うんです。1つだけじゃなくて、2つを合わせて、1つは縦と1つは横で、水平と垂直なんですが、 体格格子を入れて、時々その格子が前のクリスタルには変換になる場合には、または後ろのクリスタルには変換になる場合には、まあ、出てくる状態が HH プラス VV になるんです。これがいろんな条件があるんですけれども、その クリストはすごく薄くしなければならないので、そうすると、と前の方 に, に, に, には変換になったか、後ろの方に変換になったか、それが区別 に, にはできない状態にしなければならないし、あとは、これが一つ の, の重要なポイントなんですが、この SPDC を行う場合にはと、確率的にはすごく珍しい。 インプットの体の格の格子が、まあ、強い光、強いレーザーの光を入れることなんで、時々しかならないこと。例えば確率的には10のマイナス6乗。つまり10の6乗の格子を入れると、一回だけはそれが変換のプロセスを行って出てくると HH plus VV の状態。